グローニングストアーハウス来ました。近場から回すわ。オーバーチャージみたいなの来たわ。なんなの新キラーの技なのね。爆発したし来るかしらもうチェイスが始まってる。 まずいはダウンしたまま次を狙ってる担ぎ上げた宝箱開けちゃうわえ大、ー、お当たりだわゴミだわ ゲートこっちよ。これで治療して。ありがとう。あ、変わる治療は大丈夫なのええー、たまたま変わったらビクトル来てたのごめんね、逃げて。 2体が近かったわ近くにキラーいない逃げましょあ、治療する あと3台よ、頑張りましょうビクトルが来そうだわ、仲間が言ってくれたわビクトルの声が聞こえる。 逃げられない。しまった。目の前にいるじゃない。全然逃げられなかったわ。ごめんね。 ケイトありがとうビクトルが追いかけてきてないか心配になるわねそこにいるわ追いかけてきてる やったわ蹴ろうと思ったけど蹴れなかった追いかけてきてない救急キット欲しいわやったわこれで治療できる。 ボロボロね、いらないわ。ん仲間の声がするわ。ここにいたのね。ありがとう。ケイトこれこれ使ってね。またボロボロだわ。引きが悪いわね。 とと反対方向だわあケイト逃げてこれたのね多分今はビクトルで動いてるから気をつけましょアイテムここにあったんじゃ誰も気づかないかしらここに置いてれば誰か拾うわね 誰か倒れたわ、助けなきゃ。近くを張ってるわね。うーん自己回復できてるかしら。ダメだわ、担がれる、さっき行けてれば。ゲートまで少し距離があるわ。 私猶予ないしストライクあるかしら時間もないし離れないだろうから助けちゃうわよ猶予ムーブであると思ってくれた今やられたらさすがに時間で、助からないわ ちょっとハどっか行っちゃったわダメかと思ったけどなんとか逃げれたわ ん, なんか起きてるぞ気づいてくれた Thank、you